僕らの消費活動とか日々の日常っていうのは気づかないところで地球の裏側と繋がっていて僕らは気づかないうちに加害者にもなってしまっていてそういった自分の生活そのものを一人一人が見直していくことが実際に本当に大きな問題を解決することにつながるのかなと思っていますで僕らがこういった情報を発信することによってちょっとでもあ自分の生き方ちょっと変えてみようかなとかもうちょっとこう消費のやり方を変えてみようかなだったり何か物を食べるときもこれってどこから来たのかなって想像力を働かせて ちょっとでもそういうことを感じてもらえることがあると僕はやっぱり嬉しいですね私たちの仕事ってとても間接的な部分もあって例えば私が何回シャッターを切っても目の前で病気だったり怪我をしている人たちの傷を癒すっていうことはできないし。うん 例えば被災地であれば私たちが写真を残したと言ってもその写真を残すっていうことでがれきが解けられるわけでもないし避難所の人たちがそれでお腹いっぱいになるわけでもないしそこに対する葛藤っていうのは常にあるんですね全部の役割を一人の人間が果たすっていうことはできないかもしれないけれどでもそれぞれができることを少しずつ持ち寄るっていうことはできて。 じゃあその中で伝えるっていう仕事はどんな役割を持ち寄れるかな逆にできないことがあるんだったらどんな団体だったり人たちと一緒に手を携えることでそれができるようになるかなっていうふうに私は考えるようになりました。